どこまで言っても自分たちが正しくて常に正義だという勘違いが抜けないのでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。世界中で韓国だけが騒いでいる東京五輪ホームページの竹島問題ですが、IOC が正式に問題なしとする回答を韓国側に出した模様です。 ワウコリアの記事を引用します。東京オリンピックの公式ホームページ上の地図に、竹島が日本の領土として表示されていることに対し、韓国側が削除を要求していた問題で、国際オリンピック委員会 IOC が10日、問題なしとする見解を韓国側に示したことが分かった。韓国側は受け入れがたい回答と非難している。報道によると、 各国五人位の連携などを管轄するジェームス・マックラウド氏名義で作成された回答は東京オリンピック組織委員会とこの問題を論議したが竹島表記は単に地政学的な表示に過ぎず政治的宣伝ではないとの内容だった韓国政府はこれを受け入れられないとの立場だ政府は文化体育観光部のファンヒ長官名義で 仲裁をを促すす書簡を ioc 委員長に緊急発送したととのことですちなみにこのニュース、韓国のテレビ局 SBS が報じた内容を東京スポーツが忠実に翻訳しています。そちらを見ると、ジェームス・マクラード氏名義で発せられた回答として、東京五輪組織委員会とこの問題を議論したが、ドクトの表記は単に 知性学的的なな表示ででであるだけで政治的宣伝ではいいとしていますワウコリアでは竹島と言っておりますが、SBS 等韓国テレビではドクトと言っていますね。IOC の回答書は公表されていませんので確認のしようがないのですが、もし回答書で竹島と書かれていたとすると、韓国は二重にショックでしょうね。ドクトなんていう島はない。 と暗に言われたようなものですからね。回答書全文は公表されることはないでしょうが、ちょっと見てみたい気がします。韓国が問題視している点として、竹島が表記されていること自体ももちろんそうなのですが、ロンドン五輪でパク・チョウがドクとプラカードを掲げたときは罰せられたのに、平昌五輪で南北統一期にドクとを描くことは禁止されたのに。 という点も不満に思っているようです。俺にはダメと言ったのに、なんであいつは許されるんだといったところでしょうか。なんとも子供じみた抗議としか言いようがありません。まず今回の IOC の回答から見てみましょう。IOC の回答は、地政学的な表示に過ぎない。政治的宣伝ではないと明言しています。地政学的な表示と言っている以上、 IOC の公式見解としては、日本固有の領土である竹島を日本地図に表記して何が問題なのだというものであると見ていいでしょう。さらに追い打ちとして、政治的宣伝ではないとも言い切っています。竹島を日本固有の領土と認めた上で、不法占拠をしている韓国に対する抗議の意図を込めた政治的宣伝の意図はないとしているわけです。 日本政府の思いとしては、不法選挙への抗議という政治的宣伝の意図が皆無だったかといえば、ちょっとそうではないような気もします。たとえ大っぴらに言わないとしても、これを見て韓国が大騒ぎしてくれれば、自然と世界が、へえ、竹島という紛争地帯が日韓間にあるのかぐらいはうっすら認識するのではないかという、まあちょっとした下心ぐらいはあったかもしれませんね。 IOC の言っていることをものすごく端的に要約すると、俺たちを巻き込むな。めんどくさい。ってことになる気がします。日本の領土を日本の地図に書いているだけで、別に国際社会に韓国の無法を訴えているわけではない。こんなもの IOC の管轄外だ。やるなら ICJ でやれぐらいの気持ちなのではないでしょうか。パクチョンは罰せられたのに、と韓国人は言いますが、 これは完全に間違った主張です。パク・チョンは他国の領土である竹島を、独徒は我が領土という明らかに政治的なスローガンを掲げて走り回ったのです。地獄の領土を地獄の地図に明記することと根本的に違います。ピョンチャン五輪では統一期に独徒を明記することを禁じられたのにという韓国人の主張も完全に間違っています。大前提として、 竹島は日本固有ののののの領土というのが IOC の考えでででああり、世界の認識でもあるのです。この大前提を韓国人はいつまでたっても理解できないことが問題の根本にあるのでしょう。今回の IOC が問題なしとした背景には、この大前提が厳然として存在しているという事実があります。この事実がなぜか韓国では間違い、不正義と 捉えられていいいるわけでですががそそもそも自分たちがおかかかししとななぜ気づかないんでしょうか全く呆れるほど周りが見えていない民族というほかありません。東京五輪ホームページに竹島を明記したことは単なる自立の羅列であり自分たちの主張ではないということなわけですね。五輪における政治的宣伝とは自分たちの主張をアピールすることです。 有名なのが1968年、メキシコ五輪で2人のアメリカ人黒人選手が行った、ブラックパワーサリュートでしょう。男子200メートルで優勝したトミー・スミス、同3位のジョン・カーロツの2人の黒人選手は、表彰台に上がると黒い手袋をつけた拳を高々と突き上げ、アメリカ国家が演奏されている間中、目線を下に外して頭を垂れ、 状況を見るこの主張自体には賛否両論があったものの、表彰台におけるこの行為は会場上のブーイングを浴び、この二人の黒人選手は五輪から追放されることとなります。この二人の主張が誤りだったのかどうかは問題ではありません。問題なのは こういっったたた自分たちののの主張を五輪の場でで行った行為なのです。1999年、J リーグの試合において、元ユーゴスラビア代表のストイコビッチ選手は、自身のアシストがゴールが決まった瞬間、ユニフォームを託し上げ、NATO ストップストライクス、NATO は空爆をやめよと書かれたアンダーシャツを示しました。これに対し、当時の川淵三郎 J リーグチェアマンは、 ピッチに政治を持ち込むなと通達したと言われています。ストイコビッチ氏の NATO は空爆をやめよという主張自体に理があるかどうかは問題ではありません。これをピッチ上でやったということが問題なのです。パク・チョンンはプラカードを掲げてピッチを走り回りましたし、ピョンチャン五輪における独特入り統一機もグラウンドの中では禁止されたものの、観客が観客席で使用する分については、 ケケーーススバイケースでと言っていますブラックパワーサリュートも、ストイクウィッチ選手の NATO ストップストライクスも、いずれの主張も一辺の断りがあるにもかかわらず罰せられたのです。まして、一辺の断りどころか、何の根拠も証拠もない誤った主張をピッチ上で繰り広げる韓国に対し、処罰がくだらないとすれば、それこそありえない話であり、東京五輪ホームページの話とは、 全くもって次元が違う話なのです。それにしても、先に述べた通り、もし日本政府に韓国が騒いでくれたら嬉しいなぐらいのちょっとした下心があったとするとですよ。これはもうまんまと日本政府の罠に韓国側がハマったと言ってもいいでしょうね。日本政府にそこまでの辛抱遠慮があったのかどうか、真相はわからないままですが、